佐藤健、松山健一が共演する TBS ドラマ、100万回言えばよかった、金曜午後10時の第5話が10日に放送された。米印以下、ドラマの内容に関する記述があります。同作は、脚本川立直子が描く完全オリジナルドラマ。運命だと思った相手を突然失った主人公相場優衣、井上真央。 と、優位にプロポーズする直前に不可解な事件に巻き込まれ幽霊となってしまった鳥の直樹佐藤健。直樹の存在を唯一認識できる刑事の魚住城、松山健一。数奇な運命に翻弄、翻弄、されながら奇跡を起こそうとする三人の姿を描く。直樹の遺体が発見され、葬儀が行われることに、 優衣は、直樹の身体がなくなってしまったら、幽霊の直樹も消えるのではないかと心配する。缶に花を入れるお別れの時、優衣はいたたまれなくなって外に出てしまう。あたりを見渡しながら、直樹いるよね直樹返事して、直樹と、直樹を探す。慌てて口笛を吹いて返事をする直樹優衣は見送れなかったことを謝る。 ナオキは落ち込む優衣を励ますため、ジョーを通じてデートに誘う。優衣とナオキ、ジョーは3人で遊園地に向かい、カップルが参加できるクイズ大会に参加することに、お互いのことを分かり合っているか確認するゲームで、ナオキは優衣の答えをチラ見しながら譲るに教え、答えていく。欲しいものを聞かれた優衣は、ネックレス、と書いた。 優位は、佐藤の広田勝春風亭翔太が、銀婚式で妻のみき子、桜一花にみき子のイニシャル、M のモチーフをつけたネックレスをプレゼントしたことに感動し、二人のような夫婦になりたいと思っていたのだ。クイズ大会で優勝した優位とジョが記念撮影している様子を見た直樹は、まるで二人がデートしているようだと嫉妬する。 女王は参加賞としてもらった観覧車のチケットを使い、優衣と直樹を二人きりにして乗せた。優衣は直樹に空から見てるなんて嫌だよ。このまま消えちゃったりしないでね、と伝える。しかし直樹は、の、の意味で口笛を二回吹くのだった。これからも一緒にいたい優衣と同じ気持ちながらも優衣に新しい人生を生きてほしい直樹は、 寒暖車の中で喧嘩してしまう。寒暖車を降りた直樹は、再び上に憑依直樹、上は、ダメだよ。こんな不自然なの、いつか行き詰まる、と優衣に伝えた。優衣が、それでも一緒に来ていきたいと訴えるも、俺は望んでないんだよ。優衣が、こんな俺とずっと一緒にとか、俺たちにこの先はない。俺はもういないんだよ、と突き放すのだった。 優衣は、やっと話せるのに、言うことはそれ私が聞きたかったのは、そんな言葉じゃない、と、静かに怒った。二度目の表意に視聴者からは、おっつ、乗り移った。また入れた。と、驚く声が。また、松賢の演技力が試されるシーン、ラオキン・オズミの演技する松賢本当にすごい、うまいわ、から、と、上演じる松山健一の演技力にも、賞賛の声が。 ナオキの洋食や、ハチドリ、の片付けをしていたユウイは、厨房の戸棚から、プレゼントを見つける。ユウイは、ナオキが、今じゃない。と慌てた様子でその場所に何かを隠していたことを思い出した。プレゼントは、ユウイのイニシャル、Y、のモチーフがついたネックレスだった。ユウイは、プレゼントを見て、私には、ナオキしかいない。私は、ナオキと生きていく、と決意する。 しかし、直樹は、優位のために成仏することを考え始めていた。すれ違う二人の思いには、去る者 の, の思い、残る者 の, の思い。切ない、ずっと一緒にいた優位の気持ちもわかるけど、直樹が考えるよう新しい一歩を踏み出すべきなんだろうな、優位の気持ちもわかるし、直樹の気持ちもわかる、といった声が寄せられている。エンキャント編集部。ご視聴ありがとうございました。